一気自由はしていられない。楽しみながら次へ向かう。鉄地なペアこと吉田チナ、美3一清水、鉄郎35組が8から9で敗れ、予選リーグを1勝1敗とした。前回準部位の松村千秋、30、谷田康馬、28組に逆転負けを喫した。 第3エンド E までに6から2とリードしたものの、第 4E と第 6E に拡散点を献上し、7から8と逆転された。第 7E ではパワープレイ、ストーンの初期配置を左右どちらかにずらすことを選択。しかし、吉田地のスルーもあり、ハウスにストーンを貯めることができない。このエンドは1点にとどまり、そのまま敗れた。悔しい一杯。 会見に現れた清水は強いチームといいゲームができたのは良かったですが日本選手権という場所で言えば負けは負けなので残念だったと正直に打ち明けた一方の吉田立は開口一番に私は残念だったとは一切思っていません本当にナイスゲームだったと笑い飛ばした清水と反対の思いを口にし大会に試合目にして これから大事になりそうなショットを松村谷田ペアに投げさせてもらうことができた、と頷いた。持ち前の超ポジティブ思考は、経験則に基づいている。いろいろな大会で決勝に進んだ経験から言えば勝った負けたを数えたりフォーカスし始めたりすると絶対にパフォーマンスが落ちるのがカーリングの鉄則なので。 これからも勝った試合も、負けた試合も、勝敗はしっかりと忘れて、何が改善できそうなのか、何に伸びしろがあるのか、それを大会最終日まで考える頭と精神力を持って頑張りたいです。よどみない言葉を耳にした清水は、そうは言っても、負けは負けなので、と苦笑いを浮かべながら、こう続けた。結果を除いては楽しくカーリングができた。 いいゲームができたのは良かったなと思います。取材冒頭では落胆の色がやや濃かったものの、最後には楽しいという言葉を繰り返していた。カーリングは他のウィンター競技に比べ、大会期間も試合時間も長い。4人制では3時間を超える試合を連日繰り返し、その期間中にアイスの状況も刻々と変わる。 でもそれは言い換えれば巻き返しの可能性が大いにあることを意味する。ちょうど1年前、北京オリンピック五輪で銀メダルを獲得したロコソラーレは1次リーグで5勝4敗だった藤塚大介。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。